皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。本日はライブ配信ダイジェスト、もう5回目になりました。私はですね、毎週木曜日にライブ配信を頑張ってやってまして、 参加する皆さんがですね、こう撮影の質問とか、あと星だらのこととか、まあ、ちょっとしたカメラ雑談とかね、そういう情報共有をするために、まあ、疑問を解消できるようにですね、毎週木曜日にライブ配信を開いています。今日のライブ配信ダイエストは、そんな中からですね、とある視聴者さんが、これはちょっと鋭い質問だなっていうのを切り出してですね、編集してくれてるんですよ、字幕をつけて。それを集めて、皆さんに一挙公開しようという動画でございます。はい それでは、えー、今日も行ってみましょうどうぞ。 ニコンのカメラのオートホーリーグレールは QDSLR ダッシュボード と, とまだそれ以上なんですが、いきなりの質問でございます あ, あ、いいですよいいですよそれ以上ですねあの QDSLR ダッシュボードは基本的に LR タイムラプスとかえー、ああいうタイムラプス関係のソフトウェアありきです例えば昼間から星空星空から昼間 あ, あ昼間っていうそののを滑らかに表現するのをホーリーグレールと言いますでその露出を変えていくそのオートホーリーグレールの最中に 明るさが変わっていくる中で露出を変えていく作業を露出ランピングって言います。で、私ニコンのことをオートホーリーグレールっていうのはもう完全にやってくれるからなんですよねで。QDSLR ダッシュボードは、えそれのみではやっぱりオートホーリーグレールにはならなくて、まあオートホーリーグレールっていう書いてますけど<笑>、あの、ちょっと今は区別して説明しますね。あの、露出ランピングをしてくれます。だから、カクンカクンカクンカクンカクンカクンっていう明るさの 暗くなったたくなったりっりていうのを繰り返していきます露出ランピングなん で, でそれをソフトウェアに取り込んで、えー、露出平滑化をかけるとオートホーリーグレイルが実あの ー, リーグレイルが実現できるっていう感じなんですよねだから全く別物と考えていただいて大丈夫ですただまああのー、ニコンに限らずですけど最近のカメラはその星までいかなければ、えー、完全にオートホーリーグレールできたりとか いう場合もあるんで夜景までとか東京で撮ってましたで夕方から、えー、レインボーブリッジが夜景がボーン と, と灯るまで行きたいですみたいな感じだとニコンじゃなくてもできるんですよそこも星まで行くその明るさが極端に変わるっていう状況だと結構できる機種できない機種が出てきますで一番難しいのはね反対ですね夜スタート、 やっぱりできる機種はめちゃめちゃ限られます。はい。で、できてもちょっとフリッカー出たり。で、フリッカー出るっても、それは、その、えっ、ー、と、タイムラプス専用のソフトを使えば、えー、LR タイムラプスとか、あと、TLDF とか、そういうのを使えば、できます、ちゃんと。露出生活化できるぐらいのところまで来てます、今のカメラがね。うん。ただ、やっぱりちょっとフリッカー出るんで、あのー、そのままオートで入って手放しでできるっていうのは、基本的にはまあニコンだけっていう。 感じなんですけどね。できるできないだったらね、結構もうできる機種は出てきてるんですけど、精度の問題でね、なんかニコンでほんとすげえなと思いますけど、ね、っていう感じなんですよあ。で、話を戻すと、QDSLR ダッシュボードとやることは全く違います。えー、ニコンはカメラの中でその QDSLR ダッシュボードをやってくれる露出ランピングと、 LR タイムラプスの露出平滑化を同時にカメラの中でやってくれてるような感じだと思ってください。QDSLR ダッシュボードは、えっ、ー、とー、露出ランピングだけです。だからソフトウェアが必要ですね。という感じです。えー、吉田さん、こんばんは。ノイズが少ない高感度機種と F 値の明るいレンズどっちがいいですかえ普通の撮影では本んと高角レンズですかね疑問に思いました。はぁ、F 値の明るいレンズですかね。まあもちろん程度にもよりますけど、 例えば、マイクロフォーサーズでお話ししましょうか。えー、私、マイクロフォーサーズのカメラ好きですけど、どうしてもその、高感度っていう風になると、センサーサイズがデメリットになって、どうしてもやっぱり、えー、見劣りしちゃうのは当然としてありますよね。ただ、まあ、6400きついけど、感度4000とか3200なら使えるなっていう感じなんですよ。でそこで、 f2.8 よりも明るい f1.8 とか f2 とかのレンズを使えばそこは感度6400相当の実力を出せるわけですよね。適正ロスが出せるわけですよ。で、自分はフルサイズのカメラに変なレンズつけてなんだこれみたいな撮影結構やったことがあったんですよ。で、マイクロフォーザーズカメラに明るいレンズつけたらこっちの方がいいじゃんみたいな経験ももちろんしたんですよね。まあ自分はまあレンズの方が大事かなっていうふうには 考えてますただ、あのーまあ、その交換の性能がね、もうそれ以下だと思う論外になります、はい。一段明るいだけじゃその適正露出なんないようだったら、あのーまあ、交換の性能のいいカメラにした方がいいと思いますけど、ただ、交換の性能のいいカメラって今ってそんなになくないですか自分が使った中で飛び抜けていいのは GFX100、GFX の100のシリーズと、50じゃないよ、100、100S と、 あと、S5 ですよ。パナの S5。これ二強です。二強。あとは中古の EOS6D ですね。そこの2つに関しては、まあ、実は3機種か。GFX100、GFX100S、S5。この3機種に関しては、効果の精度めちゃめちゃ、あの、1つ飛び抜けていいと思いますけど、じゃあ他のやつダメなんですかって言うとそうじゃないです。 どれももう基準値以上になってるので、むしろ、高感度性能に特化したカメラ探す方が今って難しいんじゃないですかね。センサーサイズがフルサイズであれば、基本的にはもう問題なく使えるカメラしかない気がします。で、あとはもうメーカーの好き嫌いもあるじゃないですか。え、リカさん、今年初めてアンタレス付近のカラフルターンを狙ったんですけど、撮れません。改造カメラやないと無理なんですかね。あー。 それね、結構聞かれること多いんですけど、自分の経験ですよ。あの領域はね、まあ、とにかく日本から取るとに低いんですよ。だからまずね、南の光が一番重要。とにかく、南が暗いところに行ってください。とにかく暗いところ。と、南が海がベストです。南が海がダメであれば、えー、大きい街明かり、まあ、から、20キロ、30キロ離れた、 山、えー、間部から撮ってください。はい。で、あれば映るはず。うん。で、あとはコンポジットマイスですね。やっぱね、あれね、最低でも50枚はコンポジットマイスなくてもいいかな。40枚から50枚くらいですね。そのノーマルキーだと、やっぱり SN 比上げないと色が出てこないですかね。淡いよね、あそこね。淡い。すごいばい、ね。とっても難しい領域だと思うちょっとでも光合いっていると、 あの辺の暗黒帯とか、カラフルタウンのあの星雲、赤い星雲とか黄色とか青とか、ああいうのは全然出ないですね。特にね、黄、青、黄色青が出ないんですよ。出ないんですよ。で、光がいカットフィルター使わないでくださいね。めちゃめちゃ相性悪いから。最悪なぐらい相性悪いから、光がい基本ノーフィルターで、本当に南の暗いところで撮ってください。はい。南が、海がベースです。だから私は、 カラフルタウン撮りたいなと思ったら、伊豆行くことが多いですね。南が海なので、基本的に南が、えー、向こう外、光がないところで撮るのが、ベストと、いうのが、経験、体験です。一眼レフで 300mm のレンズでは、ポラリエ拡張済みではアンドロメドの撮影は厳しいですか300の F4 ぐらいの大きさだと同じです。3、パはきついです。あの、もう、 ポラリエじゃ厳しいですね。あの、ポラリエでその赤道儀貸して、えっ、ー、と、使う場合なんですけど、えっ、ー、と、みんなそのカメラの重さばかり気にしますけど、長さの方が影響します。重くて長いのは最悪です。長いと振られるし、このバランスきっちりとっても、やっぱりこの強度の、 問題っていうのは出てきちゃうんですよね。だから、重くても、長くないやつは結構ポラリエはいけます。振られないから。でも長いと振られるんですよ。3日間はね、ちょうどそこなんですよね。300F4 とか7200の F4 とかだら大丈夫です。で、アンドロメダはいけますよ。大丈夫ですが、露出時間にもよるかな。うん、1分以内で抑えるのをお勧すすめしますかね。それ以上はオートガイダーやった方がいいですけど、うんと、ポラリエ U だったら、 オートライダー一軸使えるんで一軸オードガイドも結構ね効果ありますからそれやっとけば2分3分露出しても問題ないと思いま す, いですねいかがでしたでしょうか結構こんなことを自分も答えたんだなっていうのが毎回見て思うんですけどもいろんな質問いただいていつもありがとうございます私のライブ配信は毎週木曜日 8時からですね。20時から基本的にやってます。で、まあ、私の仕事の都合次第でこう、前後したりとかね、違う日になったりとかするんですけども、必ず週1回はですね、やるように頑張ってますので、皆さんもご参加いただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねー。